新旧対決編が4月1日より放送される。新 CM では平野と松岡がハウスキーパー役で登場。先輩松岡と共に豪邸を訪れた平野は張り切って従来製品をスプレーする松岡を横目に新製品で軽やかにスプレーをして笑顔を見せる。ずるい、それ、めっちゃ楽じゃん。と羨ましがる松岡は 平野がスプレーした絨毯を撫でて、もう乾いてんじゃん。と感動してしまう。撮影では、スプレーすることに夢中になりすぎた平野が、テーブルに足をぶつけてしまうお茶目な姿も。一方の松岡は、気合が入りすぎたようで、驚きを表現するためにジャンプをするアドリブを披露。しかし、監督から注意を受けてしまい、現場の笑いを誘った。 四角平野仕様松岡修造インタビュー今回はパブリーズの CM キャラクターの新旧共演となりましたが撮影に臨んでみていかがでしたかいや、本当にかつて見ていた CM の松岡さんとご一緒するのは不思議な感覚でした。松岡澄み平野さんは堂々としていらっしゃるというか僕と正反対のところにいらっしゃるからやっぱりもうプレミアムなんですよ。